「その一言で全てが分かった」「日が沈み出した空と君の姿」「手薄越しに重なってた」「初めて会った日から僕の声 何かを見つめる君が嫌いだ見とれているかのような恋するよう な, そんな 言葉「うるさい声に涙がこぼれそうでもありたり」 笑えなくなっていた僕の目に映る君は綺麗だ明けない夜にこぼれた涙。